皆さんこんにちは小木植一樹です。さまざまなテーマについて話していくチキズトーク。今日はですね、学校の校則についてシリーズで話していきたいと思います。今、学校の校則がおかしいということで話題になるようになってきました。ブラック校則という言葉を使ってその校則を表現する方も多くいらっしゃいます。 僕たちはですね、それら校則を問題校則というふうに呼んで、その実態というものを調査し、その問題点というものを改善するように今訴えかけています。今の校則がどうなっているのか、いろいろな問題校則があるんですが、代表的なものは、茶髪禁止であるとか、あるいはそのパーマ禁止、こういった学校の校則があるんですねで。その一方で、生まれながらの髪型がパーマだったり、 あるいは生まれながらの髪の毛の色が黒くなかったりする。そんな生徒に対しても黒染めを強要したり、縮毛を強要したり、あるいは地毛証明書とか、親の一筆とか、あるいは子供の頃の写真を持ってきなさいというような指導を行われていたりもするんですね。こういった指導の背景には、学校の考えとして、日本人は生まれながらにして、 黒髪ストレートーでででああるるはずだというのは思い込みといいいううよ思込みのがあるんんすすねで私たたち調べたんですよ実際に日本人の生まれつきの髪型ってどうなってるのか実は私たちが調査するまでこうした実態について明らかにされているデータというのがなかったんですねで幅広く調査をした結果実は生まれながらに黒髪ストレートだというような日本人の割合というのは6割しかいなかったんですということは4割近くの方は 生まれながらにして髪の毛のの色色がが黒ではなない色か、生まれながらの髪の質がパーマだったりそういったようなその方が実は多いということなんですね。で実際、まあ、パーマという風に感じている方が3割近くそして黒ではない色だという風に感じている方が1割存在するということになっているんです。とというこは、はは、実際には日本人は 生まれながらにして多くの人たちが黒髪ストレートでないにもかかわらずなんとなく黒髪ストレートであるべきだというような価値観に従って学校では髪型を変えなさい髪の毛の色を染めなさいそういったような指導がされていたりするんですねで私たちの調査団体のところにもいろんな当事者の声も来ました髪の毛を染めることを強要するということが一体どんな問題を生むのか一つは健康被害 月月にに1回とか月に2回ととかか2髪の毛を染め続けなくてはいけないということが頭皮に対するそして髪の毛に対するダメージを蓄積しますもう一つは経済的被害、えー、それはですね月に12回自腹で髪の毛を染めたりあるいはストレートパンも当てたりということが必要になってくるわけですよねそうするとそのお金というのは各家庭で払わなくてはいけないということに なってしまうわけです学校側は「染めてこいお金出すから」とは言ってくれません「染めてこいお前のお金で」という風に言ってくるんですねこうした問題というのがありますそして3つ目は「差別の助長」ですね黒髪でストレートであるべきなのにもかかわらず「あの生徒はそうではない」そうしたような視線を学校の先生が率先してですね子供たちに振りまいてしまう「あの子は不良生徒だ」「あの子は変わった髪型をしているんだ」そうしたようなメッセージを発信してしまうということになるわけです でこういったさまざま問題が生まれ持ってきた身体が他の人と違うと思われてしまうことによって発生してしまうこれが黒亀指導などの頭髪指導の問題点その一つなんですね。 学校の校則にはいろいろな問題点あります髪の毛をなぜ自由にしてはいけないのか服装なぜ自由にしてはいけないのかいろんな問いを投げかけることはできると思うんですが少なくともこの黒染め教養この問題に関しては統計的な根拠がないだけではなくて被害が明らかであるこういった点からも直ちにこうした黒染め教養の校則というものは改めなくてはいけないというふうに思います皆さんも是非問題校則について一度自分ごととして考えてみてくださいおぎ植ちでした